どうも音の道です今日もボイスロイドくんにお話ししてもらいます軒口に待つ者麻井朝倉に挟まれた織田信長の決死の撤退戦をモチーフにしたメインミッションルートは分かれていても最後は合流するそんな感じのマップです最初から段差の上に弓が配置されていて走るか注意深く行くか とにかくぼーっと進むのは危険ですサーチライトが見えたらその先にボスのたたりもっけがいます見つかるとや闇状態になりマップの配置された赤い玉から長期攻撃が玉を壊すとや闇が解除されます弓矢の数に余裕があれば 木の上に止まっているボスを狙撃して追い払っても OK です<笑>橋を渡るとき正面に段差がありますがこちらからは登れませんマップに十字架のような標識がありますがこれが ルートの目印になっていますここから通路に待ち伏せの敵が配置されているので屋根の上木の上注意ここの決闘塚はワホ胞子とセットワホ胞子を先に狙撃して処理しないと 確実にいが出現しますまたしてもたたりもっけ様の待ち伏せここはすぐに左に折れてしまえば落ち着けます鳥居の先にこだまとは違発があるので回収推奨敵多めなので注意 おっと、かわせ、なかった無名さんからアイテムもらうの忘れずに 最後のヤシからはダッシュで抜ければ簡単にボス部屋に入れます。実際には進む前にきっちりと狙撃で屋根の上の無黒武者を処理してください。 船自体に進んで敵を倒しつつ進んでください、うん、奥にいるは地面ロッピーを倒して かいを解除したらゆっくり探索する感じですたたりもっては気長にいきましょう羽で殴ってきたら反対側に回避くちばしに回避なんとなくワンするパンチが多いボス。 ふわっと浮いたらつかむ攻撃空中からだいぶカウンター狙うポイントですくるっと回転する攻撃は左方向に回避爪でダイブはほぼ2回確定ここが攻撃のチャンス攻撃パターンが多いので気が抜けないすぐ飛んでしまうので攻撃チャンスが少ないし地上での赤オーガはノータイプ以外カウンター負荷なので注意 二人もっけが飛び回り始めたらボスをカメラ正面に捉えるようにしますまたボスの下に入るようにした方が早く地面に降りてきてくれます 闇になったらマップに配置された赤い玉を破壊しに行きます揚力が溜まっていたら妖怪技などで一気に壊した方がいいですなお赤い玉の出現する場所はマップ上で決まっています奥の建物、骨が突き出た壁には崖際の木、この3箇所です祟りもっては本当に攻撃機会が少ないので じっくりと戦うことになりますボスが地上の時は猛タイプの守護霊高く飛び上がったら人タイプ加減タイプに切り替えておけばカウンター万全だと初見時たたりもっては 苦手というか嫌いなタイプのボスでしたねお前飛んでばっかりいないで降りてきて戦え的な何か焦って強引に攻めて落名なんてこともたびたびありました適正レベルだとダメージも結構痛いしね関係ないけど仁王通のレベルシンクは上限レベルのようで 装備集め的な正確なものでキャラ性能は高めなのでボス戦は参考程度に見てください。 長めになってしまいましたが、最後までご視聴、ありがとうございました。